皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。2022年6月1日、先日の超 DQ10TV の視聴特典が届きましたので、忘れずに受け取りましょう。展開のキラキラマラソンで見つかる青宝箱について、ミヤブルを使った方がいいのではないかという考察をします。 前回の青宝箱で遭遇するプラチナミミックですが、ご覧の通り、アイテムドロップが美味しくないのです。純白の結晶が出ればいいのですが、大抵はプラチナ鉱石で、宝珠についても他で取れるものばかりです。パンドラチェストの場合は、忍者のベルトが欲しいなどの理由があるので、倒す意味はあるんですがね。モンスター図鑑にプラチナミミックを乗せたら、100匹討伐を狙う人以外は戦う必要がなさそうに思えます。なので、最近はこうです。